おはようございます。海ほたる now。今日のお供はえっ、ー、と元ジップっていうバイク情報サイトで記事を書いてる。元ジップライターのりえさんと一緒にツーリングに行ってきます。わあ、りえさんです。おはようございます。りえさんとは sns でね。あのコメントをいただいてつながって、うんうんえー、まさかの<笑>。 トゥーリングお誘いいただく形になったんですがンさんも R3 に、ね、乗ってるんですよね、うんうん、え何年式ですか 2017? 一生本当モビスタからですねう、うんはい、R3 女子ツーリング女子、ね、千葉のおいしいものを食べに行ってきまーす<笑>イエーイ R3、ローダウンなしで、うん、厚底ブーツ履いて、うん、ギリギリって感じじゃないですか、うんうん、まあ、厚底履いてれば安心だけど、うん、なんか、最初の頃はすごい怖いなと思って、ああ、ですよね、うん、でもやっぱローダウンすると、うん、ちょっと、乗り味が変わっちゃうっていうか、うんうんうん、理想はあんまりね、下げない方がいいですよね。うんそうなんかね ローダウンはあんま良くないんだみたいなイメージがあったんだけど上手に下げれば足がつく方ががんかやっぱ安心みたいそうそうね結局問題は自分一人でこ、うん、の余裕を持って乗れるかっていうところですよね、うん、そうだよね気持ちもそうだしゆうこさんだってあれだよね結構やっぱ走るの好きなんだよね走るのは好きです ね, ねなんか こないださんの鎌倉港からなんかああなんか乗せてたじゃん。はいはい。あれとか見てた。走るの好きなんだな。<笑>そうですね。まあ、まったりツーリングも好きだけど、うん、うん、なんか峠を走り込むのも大好きですね。うん、面白いよね。面白い。こういうね。スポーツバイク乗ってるならなおさらうん。本当本当。そう、本当このバイクいいバイクなんだよね。ね いいバイク。なんかさ、申し分ないからさ、あ何するにしても。取り回しもね、そんなに大変じゃないから。これ、ごめんね、私。あれこれは？どっちら？ミレ。<笑>いつも間違えちゃうんだよな。八百三十円。四年だっけぐらい。 でも、どんだけ走り込んでれば、さすが上手ですよね、コーナーも自信持って突っ込んでいける感じ、<笑>なんか、見える た, たぶん、ここ最近、ここ最近っていうか、最初の頃すごいヤバかったよ。一度ので バイク4台壊したことがあって。ええー、怖かったの？<笑>ねねなんかもう次倒したら変えはないかんねって言われて。うん、こ壊すってどういう状況ですかそれ？あんまなんかステップ折ったりとか。あ転倒しちゃって？うん、ああ、ミラー折ったりとか。<笑>もうその後はないよって言われてもまた倒しちゃったから最終的に長官が乗ってたバイク乗せてもらう。うん<笑> それはなかなかのエピソードですねそ う, そうなんだよこんな問題じゃあこれあれもうもみじロード 入,、ね、入ってるもみじロード入ってる上にしかも逆側から来てる前私あっち側からこっちに向かってきたななんか走ってる時とかナビ全然見れないからうん <笑>見ない方がいいですね。<笑>ね一瞬で目の前の状況って変わっちゃうから危ないですよね。危ないよね。なんかモミジロード的な看板があればそこで写真撮りたいな。どこだろうどこだろう。最後にあるのかな。なんかどっかにあるよね。どっかにある。そうそう。 りえさん走るペースちょうどいいですね。あすごくんうん。たらよかった。すごい快調。なんかちょうどいいなって思える相手と一緒に行くとちょうどいいよね楽しい。そうそうそうなんですよペース合う人とじゃないとね<笑>やっぱ。 どこりゃどどっっっっっっちちだ、えーね、右にに行きまししょううなみにこれででは終わりですす あ,、はいこにあ、あ、あったあ、ちょっとああ本当たたたじゃんんるどうする今、キョロキョョロロ<笑>いい<笑>くかかめさいからいいらや、うん、<笑>あそこにあるんだね。 さん、結構量食べる方ですか普通だと思ううんなんかリンゴバーガーめちゃめちゃでかいらしいですけどね、えー、あでもなんかポテト残したとか言ってる人結構いる気がするうん結構きついええー、本んきつくなると思う、えー、写真見た感じだとでかかったよね な, んかなかなか山道な感じで ね。うん、<笑>ちょっと。狭めの。いけいけいけいけ。<笑>ああ、あるな。結構傾斜あるよね。結構ありますね。南。放送機あ、入った。 でも太陽が出てる。ギリ出てますね。<笑>ね雨。やだ。<笑>あ、本当だ、ちょっともうゴール目前で。雨ではないか。やだな、ちょっと結構早い段階できたな。<笑>ね、これは。予想、予想。予想外です。はい。あ、そこの道の駅の中にあったのかな。うん、あ、そうそう、えっ、ー、と。三吉村。ええ。<笑>うん こりゃあのこいはい、お疲れさまでした。来ました これインスタグラのの腕の見せ所ですね美味しそ う, に撮るっていう、ねうん。 うん、すごいなんかほんとステーキだうううん、うん、うんか、うんうん、か い, よこれ<笑>でかい ほんと そ, そんなじゃりじゃりしてない、うんなんなん。あ、こっちからだとめっちゃもう草に埋もれてる感じ<笑>。<笑>バイク見えない。バイクが埋もれてる。<笑>そこの草が、高さ低ければ、なんかこっちからの写真。結構いい雰囲気なのにな。ああ、ここがね。うん。ああ。 ここから館山市です。館山市。あ、看板がある。ね。この先折って出てくる。ここだ。メガピニャン。あ、あ、へえ、こういうとこなんだ。うん。営業中。 でもここも平日ないや土日来るとめっちゃ混んでるからあ、そうなんだ二輪専用があるんだ、うん、あそこの とピーナッツソフトカップでください、はい、これすっご い, っごい、うん、濃厚おいしいピーナッツが本当とこ本当まさに、うん、でも少量でいいかも、うん、濃いから、うん、ーーおいしいよピーナッツ ハハハハ ミホタルあれだ。昼食三メートルだから、まああ安心だ。うん。いつもついてる。いつももっとすごいもんな。あ、土日よ。まあ確かにう。うんうん。いやあ雨ですね。雨<笑><あ>。<笑>ちくしょう。雨。雨雨降、うん、れ降 れ, れもっと降れ。<笑> だけど。私は500メートルでにぎってます。あ、じゃあ、ここでお別れなんだ。<笑><笑>なんという。<笑>じゃあ、ありがとう。また、着いたら連絡します。まはい。お気をつけて。<笑>お互いに、ね。頑張ったね。はい。は、う、い、ん、ありがとう。ありがとうございました。 楽しいツーリングになりましたやっぱりね女性の間同士で走るのはいいもんですねいやしかし結構途中大粒の雨に降られてもうびしょびしょになっちゃったんで帰ったらゆっくりあったかいお風呂に浸かろうそうしようそれでは今日はこの辺でまたね